パンナコッタ<笑>パンナコッ タ, <笑>コッタそれ食べていいよ<笑><音楽> It's your time! ですはい本日なんですけどあるところにお邪魔してますそのあるところというのがこちら はいこちらですね南阿蘇郡にありますオープンセサミというですねところにお邪魔してます牧場ですねこのように大間さんたちもいてハローおおこっち向いてくれましたモシャモシャモシャモシャ食ってますこちらオープンセサミなんですけどどのような牧場なのかといいますと こちらの牧場オープンセサミオですね、歩いてみたいと思います。朝なんだよね、もう風が気持ちいいんですよ。い家が吹いてます。こっち登っていくと。馬がいますね。こんなところにちょっと人参あるんで、これちょっと一歩もらって。 こんにちはうわ顔出しましたよこれ「こんにちは」って言ったらこんな感じでね馬がねたくさんいるんですよはいにんじんうまい 畑が一面に広がってて、そこをこうやって歩いていくと、はい馬ちゃん、馬ちゃんがいましたあ。あそこにキャサリンさんがいます。お久しぶりです。あ元気です。キャサリンさん元気でした。なんか髪の色がちょっと変わってるんですけど大丈夫ですか？ 代表いらっしゃったんで<笑>話を聞いてみたいと思いますじーいこんちゃこんちゃいいと思い も, もせと用しますももせさんこれはトントンでーすでお座りお座りお座 り, <笑>お座りできる<笑>できるこ ち, こ, ちこちらの塗られた経ーキ畜産動物って言われてるけど、はい、やっぱり全然と同じように嬉しかったり悲しかったりとかあるしあ一生懸命 動物たち、うんうん、が最後まで、はい、幸せに暮らせる場所をまあ見せ、うん、てもらったんですけど、はい、足を曲がってる方がいいはじゃいですか。はいはいはい 足が曲がっててかっこ悪いし手もかかるっていうことであの処分させてくれっていうことになってですねそれをメーカーが入って私はもう詰める気もしますね。 やっぱり次のがな、ね、居場所を見つけよう、うんうん、人間動物という意見も同にして。 いますオープンセサミは人間も動物もオープンになれる場所です、うん、ぜひいらしてください<笑>